カーリング藤沢さつき朝里ちゃんと試合できるロコついロコ3日くじ開始。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小なりカーリング日本選手権、ロコソラーレ8から6チューブ電力大なり菱形2日菱形北海道北見市アドビックスところカーリングホール菱形女子菱形1次リーグ。 昨年の北京オリンピック五輪銀メダルで連覇がかかるロコソラーレが前年準優勝の中部電力との首位直接対決を制し通算5勝1敗で単独トップに立った。1次リーグ最終日となる3日にロコソラーレは2試合を行い午前9時からは妹分に当たる LS 北見ロコステラとの姉妹対決が日本選手権で実現。 育成チームのロコステラは、ロコソラーレの創設者で代表理事でもある元橋真理がサードを務め、若い選手と共にプレーしている。ロコソラーレのスキップ藤沢さつきは、ステラとの試合機会はなかなかなく、久しぶりの対戦。ずっと日本選手権を目標にしてきたチームと、ここで対戦できることは嬉しい。 そして何よりも、また朝ざっとちゃんと氷の上で試合できることが嬉しい。日本一を決める大舞台での真剣勝負を心待ちにした。ロコステラはこの日、フィロシーク青森に敗れて2勝4敗。黒星が先行するが、強敵中部電力と接戦を演じ、校長 SC 軽井沢クラブから逆転勝ちをもぎ取るなど、 大会を通じて成長の跡を示している。藤沢は私たちもステラから学ぶべき部分はたくさんあると強調し、ステラの若さと良い部分をどんどん吸収したい。後輩たちに胸を貸すというよりは、対戦を通じて何かを得られることを楽しみにしている。